宴会であの見事にパクらせていただきました。どうもありがとうございます。ねえっ、ー、と今日やってるものは今年の忘年会に使おうねって言ってちょっと備品とかも買わなきゃいけないので、えー、うちの会費が増えるようなってさっき言われましたけども本当かなってねうんでも目指して頑張ります。はい気持ちは入れまし<笑>うんであのあのタイツがねすごいタイツの色が私あれ購入できる自信がないんですよ。でどこで売ってんのかなと思って。 はっはっはっあとで教えてはっはっ<笑>教ええててうんでそんな感じでえいきますのでよろしくお願いいたしますは い, い, いはい<笑>それではちょっとよろしくお願いいたしますしくお願いしますねえもうごめんなさいね本当に<笑>はいじゃそれではまいりますっはっはっ九十九里浜小木組伊吹栗屋さんは2019 白いの 木のほうかもお目に潮溶きてばよ我は立つ鳥並に聞いてちょいやさえんにゃさ 気を明けますこの翼は寄せては返す。 えますはいやっ さ, よいやっさ よいよっぽ Bye guys.